皆さん、こんにちは。このコーナーでは、運転中の居眠りの検知や、脇見運転の防止などに応用される、ST マイクロエレクトロニクスの車室内モニタリング用、HDR イメージセンサーの概要とデモのご紹介をいたします。イメージセンサーを車室内のモニタリングに応用する際には、運転手の監視に加え、車室内全体の監視の双方のケースが考えられます。 運転手の監視としては、視線や顔の向き、手の位置など画像の分析から、運転手の集中や注意、眠気、そして健康状態を把握することが必要と考えられます。さらには、個人認証や行動の記録、a ダストとの連携も検討されております。そして、運転手の監視以外にも、車室内全体を監視するカメラを設置することにより、 車室内の乗員の検知や認証、記録、侵入者、置き去り、荷物の検知、認識などへの応用も考えられております。様々な周囲の明るさの環境に置かれる車室内で運転に影響を与えず鮮明な画像を撮るためには目に見えない近赤外線のストロボ照明とその発光と同期して画面全体の録音を短時間に行う グローバルシャッター方式のイメージセンサーが必要です。ST ではこのようなシステムに適した HDR ハイダイナミックレンジ対応のイメージセンサーを開発しております。具体的にはこちらの表のように 1.6 メガピクセルと 2.3 メガピクセルの2品種のイメージセンサーを 3.2 ミクロンサイズの画素構成で開発しております。これらのセンサーは 画素間のクロストークを防止して高い空間解像度を得るような画素構成、それに2回路光の HDR ハイダイナミックレンジの機能を持ち明るいところから暗いところまでを認識することができるということが特徴になっております。こちらがデモの構成です。画面左上の手のひらに載っているのが実際のセンサーチップです。 これを左下のような評価キットに、照明、今回はビクセルのレーザーを使っておりますが、それとともに内蔵し、照明に同期させて画像を取り込んでおります。取り込んだ画像から、サードパーティー、もしくはシステムメーカー様の検出アルゴリズムにより、画面右上のように、目線や目の開き具合、顔の向きなどを検出する仕組みになっております。右下の映像は、 でも全体の様子を映したものです。グローバルシャッターのイメージセンサーと赤外線の照明を使った運転手監視の様子がお分かりかと思います。以上、運転手及び車室内監視用の HDR グローバルシャッター方式のイメージセンサーとそのデモのご紹介でした。ご覧いただきありがとうございました。